皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月28日、第1回大富豪決定戦、マデサゴーラ杯参加者の皆様、お疲れ様でした。入賞された方、おめでとうございます。私は、トータル60ポイントで終了してしまいました。というか、60ポイントで時間切れになってしまいました。残念で仕方ありません。というわけで、第3回段位戦が、すでに始まっております。 第2回第位戦を完全にスルーしてしまったので、魔線橋トランプやダークキングトランプなどが取れていません。今回こそは魔線橋トランプまで回収していこうと思います。トランプポイントも少しずつ溜まってきましたので、もうそろそろルシェンダトランプあたりと交換できそうですね。というわけで、今回の動画は以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので、お暇な方は、古代都市832丁目6番地の畑に水やりでもお願いします。